やかに新登場「アタック ZERO」プラス X に今度はブルーストラス新登 場, 新登場この爽快感シルトールにフルーツ感「ザ・プラス X」プラス X はピンクベリーピンクベリー キシリトール入りフルーツガムロッテプラス X 第1話ある日カトゥ− t は衝撃の事実を知ったそれは気分をプラスにするガムロッテプラス X を分けている最中だったロッツどうしたいや俺達って6人グループだったんだ今まで気づくのは6人ってことはバレモボルじゃん チーム組ん で, 世界を目指そうぜでなんだか気分がプラスになったカトゥーンはバレーボールチームプラス X を結成じゃあリーダーを決めようでもどうやって決めんのあ上うまいやつがリーダーやればいいんだじゃあ俺ピアノ生まれようかーかおー気分をプラスにするガムロッテプラス X! がある限りカトゥーンは前向きだたとえピアノとバレーボールに何の関係もないとしても敵も一目散に逃げ出すぜ「プラスエコー」ある日バレーボールチームを結成したカトゥーンだったチーム組んで世界目指そうぞああうまいやつがリーダーやればいいんだあじゃあ俺ピアノうまいよおカトゥーンのチームプラス X 第2話ピアノって。 バレーボールに関係あるのかそう言われてみるとじゃあピアノ以外だなあるのかピアノ以外カトゥーンは悩んだしかしこんな時は気分をプラスにするガムロッテプラ ス, スが頭をリフレッシュするのだあ、じゃあ考え方変えてギターギターエレキだったら相手もしびれんぜ強 そ, そうだなはぁおーおぉおぉおぉおぉおぉおぉ気分をプラスにするガムロッテ がある限りカトゥーンは前向きだたとえエレキがバレーボールに全く必要ないとしても敵も連続凡ミスだぜプラスデイある日バレーボールチームを結成したカトゥーンだったが馬根津がリーダーやればいいんだあじゃあ俺ピアノ前よバレーボールに関係あるのかギタ ー, おーカトゥーンのチームプラスデクス第三話違うバレーにエレキ関係ねえだろ だってもし試合中に赤西がエレキ引いてたら俺が返せないだろカトゥーンは悩んだしかしこんな時は気分をプラスにするガムロッテが頭をリフレッシュするのだねえ、バクテはバクテかくるくる回転すれば敵も驚くよバクテだよそうだよバクテン、バクテン 気分をプラスにするがんロッテプラステイクスなある限りカトゥーンは前向きだたとえバクテがバレーボールにとって全く無意味だったとしても敵も繊維喪失だぜプラスエイコーある日バレーボールチームを結成したカトゥーンだったがバレーボールに関係あるのかギター違う爆戦はおーカートゥーンのチームプラスエックス第4話おーおーおーおお がバック転してたらボール返せねえじゃんじゃあどうすんだバック転以外あるのかバック転以外カトゥーンは悩んだしかしこんな時は気分をプラスにするガムロッテプラスが頭をリフレッシュするのだバレーボールってさあの A クイックとか B クイックとかあるよね複合技かっつうことは俺たちかえ スキルに俺ら負けねえぞここでを気分をプラスにするガムロッ テ, プラスティックスがある限りカ a t − t u は前向きだたとえこのラップユニットがバレーボールと何のつながりもないとしても敵も尻尾を巻いて逃げ出すプラスぜある日バレーボールチームを結成したカートゥ− t だったがバレーにエレキ関係ねえだろ爆戦は違う複合技かつうことは俺たちか カトゥーーンのチームプラス、X、第5話違うラップとバレーボールには何のつながりもないカトゥーンは悩んだしかしこんな時は気分をプラスにするガムロッ テ, プラステックスが頭をリフレッシュするのだもしかすると世界を目指すには練習しかないそうだ。じゃあ練習しよ う, う俺にボールをください 結構うまいんじゃない世界大会だよそれりゃおしでも大丈夫スポーツに国境なんてね爽やかな笑顔のカトゥーン気分をプラスにするガムロッテプラス X がある限りカトゥーンは前向きだ行けカトゥーン行くのだカトゥーン行けるところまでプラスエ行こう今度のプラス X は味が次々変化するアップルそうだパインブルーベリーオレンジグレープストロベリーであなたは僕ハイフンおーハイフン レインボーフルーティア新登場プラス X プラスでいこう今プラス X でカトゥーモトルが当たるはいカットでかいままでかいままこんな時はおいしさ長続きプラス X でかいままプレゼントその手があったかこの手はプラスでいこう大変だ今度の CM の衣装これだったよ マ ジ, マジプラス X このガムってさフルーツの香りが ここここのののののガガガガガムムムムっっっっててててててさ…さ…さうわこのガムってさ…プラス X はピンチミント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 クールなカトゥーンですがお口の中はとってもフルーティーパワーをフルーツ「プラス X キャンペーン実施中」